軽で、幽霊になっても恋人を愛する心境地を演じている佐藤健。愛する人に姿を見せられない、声も届けられない。唯一、存在を伝える手段は口笛だけ。人知を超えたハンデを追いながらも愛することを諦めない、そんな長男役に挑んでいる。近年、佐藤が恋愛ドラマや恋愛要素の強い作品で放つ輝きは神が飼っている。 100万回言えばよかったの、他ネットフリックスシリーズ、ファーストラブ初恋、2022年、では、運命で結ばれた男女の20年にわたる初恋を繊細に表現して沼落ちするファンを量産し、クールな視点同役で王道の胸キューン仕草を連発したドラマ、恋は続くよどこまでも、2020年、TBSK。 は、2023年1月からディズニープラスでも配信が始まり、また多くの女性ファンを虜にしている。一体、彼はなぜこうも恋愛ドラマで輝けるのか1年で一番恋愛ムードの高まるバレンタインデーに、恋いつをはじめ話題を集めた佐藤の恋愛ドラマから、その秘密を探る。四角毛布にくるまってキス。朝ドラ史上に残る大胆シーン。 佐藤が恋愛要素の強い作品でお茶の間からの注目を集めた。といえば、まず連続テレビ小説、半分、青い。2018年 NHK 総合他、が思い浮かぶ。恋愛ドラマを多数手掛けてきた脚本家北川悦利氏による物語で、佐藤はヒロイン鈴愛、長野が行く。 と、同じ日に生まれ、生まれた時から、そばにいながらすれ違い続ける幼なじみ率を演じた。完璧なルックスで生み出すラブシーンの美しさは言うまでもない。物語の終盤、ソファーで眠っていた率が、入ると鈴愛を誘いざない毛布にくるまってキスを交わす。そんな、連続テレビ小説にしては、大胆すぎるラブシーンに釘付けになったファンも少なくないだろう。 近く、律はすごく純粋。そこが僕は好きですね。だが、律の魅力はそれだけではない。鈴愛に突然、結婚しないか、と告白し断られて傷つくシーンもあったり、思いの表現方法はとても不器用。完璧なルックスとは、不釣り合い、なほど自分に自信のない律だが、佐藤はそこに一辺の嫌味も不自然さも感じさせない。 それはきっと佐藤自身がかっこよくあることよりも純粋で誠実であることに重きを置いているから。放送中、佐藤は朝一 NHK 総合、デリ率について不器用な奴だなと思ってました。もっとうまく生きろ、よと思いながら。でも率はすごく純粋だし、一生懸命考えながら雑に生きてない。そこが僕は好きですね、と語っていた。 不器用でも誠実なただしの生き方に佐藤が敬意と共感を持っているからこそ、律の言葉や行動が胸を打ったのだ。しかく、これは治療だ、のキスがたまらない。彼の日出たルックスが光った作品も多い。こいつずの略称で愛される、恋は続くよどこまでも、は胸キュンシーンのオンパレードにファンが熱狂した作品が、 第一話、出会いのシーンでの頭ポンポンから始まり、ドエスっぽくつぶやく、お前は天道たんだろう、の一言。これは治療だ、とキスするシーンや付き合ってやるのはごく同僚たちに俺の彼女だから、と宣言する栄養感。佐藤の隙のないかっこよさと低い声にツンデレキャラがピタリとハマり、放送期間中は毎話のようにツイッターのトレンド入りを果たす反響を読んだ。 そんなこいつずも足元を支えるのは佐藤自身の誠実さだ。それが伺えるのが何気なく挿入される医療シーン。医者の役だから注射器や聴診器を扱ったり救護活動をしたりといった医療シーンもあったが、そうした動作のどれもが見事なまでに板についていて流れるように行われた。恋愛ドラマに限らず、 天皇の料理版2015年 TBSK の料理シーンしかり映画ルローに剣心シリーズの縦シーンしかり細部の所作に至るまで妥協なく向き合い徹底的に体に染み込ませているのが俳優佐藤健の凄さだこいつ図でもドエスな天童先生というキャッチーなキャラクターを演じながら所作には妥協しないプロ意識が垣間見えるそれは 視聴者が作品世界に没入できるようにという佐藤の誠実な思いに他ならない。しかく、この人は純真無垢に女の人を愛する人なんだろうな。宇多田ヒカルの名曲、ファーストラブ、初恋にインスパイアされたストーリーを描く、ファーストラブ初恋では、フライトアテンダントを目指す野営、三島ひかりとの20年にわたる出会いと別れに翻弄、翻弄。 される航空自衛隊のパイロット並木晴れ堂を演じた。ネ e トフリックス週刊グローバルトップ10で3週連続トップ10入りを果たすなど、世界からも大きな反響があったこの作品。配信記念プレミアムイベントでは、共演の三島が佐藤の純粋な人となりを明かす場面があった。 ケン君と話をしていて印象的だったのが普通の男子だったらなんとなく過ごしてしまいそうなある場面をケン君がずっと嫌から男として僕はこの場面でちょっとどういう風にいたらいいかわかりません。で、彼女がウェディングドレスのフィティングをしているっていう場面なんですけど、その場面の時のケン君自身の役への躊躇、躊躇みたいなものがすごいなと。 この人は純真無垢に女の人を愛する人なんだろうなという印象を受けて、顔もかっこいいけど、心もかっこいいのかよ。と思って、と三島。佐藤が並木晴道として本気で相手と向き合っていたことが伺えるエピソードだ。見た目はひたすらかっこよく、内面は純粋で誠実。 そんなおとぎ話の世界にしか存在しないようなキャラクターに出会えるのが、佐藤の恋愛ドラマの醍醐味、醍醐味、だ。彼も30代半ばを迎えた今、令和の恋愛ドラマの帝王といってもいい活躍ぶりを見せている。バレンタインの夜、そんな彼の恋愛ドラマに浸ってみては文イコールザテレビジョンドラマ部。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。